ニュースの小山慶一郎が3月28日深夜に放送されたパーソナリティを務めるラジオ番組 K チャンニュース文化放送毎週火曜深夜24時5分頃からに出演。キング、リンチェプリンスにイトゥーを言い語ったタップ。菱形小山慶一郎、キング、リンチェプリンスキーにれいだらだ。の魅力熱弁。この日番組内でキング、 リンチェの曲君は綺麗だらだ。2019年を聴くことになった大山は、キンプリキング、リンチェプリンス、クスキ、フと喜びの様子。大山は、キンプリは全員王子なのよ。力強く語りこの人たちってさ沼にはめようとしなくてもさ勝手に気づいたら沼にいるっていう感じの人たちだと思わないと絶賛した。 楽曲の中にあるセリフ調の歌詞が好きだそうで、同曲での高橋海と米印、こう、は正式には、はしごだか、長瀬角、神宮寺ゆ太たのセリフを聞いて、大好きな人たちしかいない。と、興奮。海中、高橋もさ、最近大人っぽくなったよね。でも声が甘いじゃん。 ちょっと子供っぽい感じと大人が今ちょうど良いバランスで私たちを喜ばしてくれるというか興奮させてくれるんだよね。と高橋の魅力について熱弁していた。また、えっつ、逆に言うとさ、平夜、仕様、とさきし、ゆうた、はさ、ここでは出てこないのと二人のセリフ調の歌詞が共通してないことに気がついた、お山。そういう使い方をするよね。それがいいの。 ここで5人来ないっていうのがまた良いのよ。たまんねえな。俺やっぱさジャニーズ好きだわ。と、しみじみ語った。菱形小山慶一郎、新形態のキング、リンチェにも期待期待。そして、5月23日からは、長瀬と高橋の二人での活動となる予定のキング、リンチェプリンスにイトゥをいこれからのキンプリも期待してるからさ、うん、うん。またキュンキュンさせてもらおう。 と、メッセージを送っていた。菱形小山圭一郎、キング、リンチェプリンスヒューォングメッセージもエゴサチエックエゴサチエック。番組最後には、俺こんなにジャニーズが好きっていうことを、このラジオで発散できるのが本当に最高、と感謝。そして、この後、ツイッターへ、ケイちゃんニュース、でエゴサするじゃん。これ結構キンプリのファンの人とかも喋ってくれてるんだよね。 嬉しいんだよ、とツイッターでは他グループンの投稿もチェックしているのだと明かし、皆さんのコメント読みますから、バンバン書き込んでほしいな、またここで語ろうぜ、と呼びかける場面もあった。モデルプリス編集部、情報、文化放送。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。